作っておいたパーツを組み合わせて12月の壁面を飾りましょう台紙には縦75センチ、横135センチの不織布を使いましたそこにコピー用紙を切って作った雪の結晶を貼りますクリスマスツリーは10本のミニクリスマスツリーとお花紙のポインセチアを組み合わせて作ったものです 手前にはふわふわの綿を置いて雪が積もっている感じにしました冬服を着たうさぎは型紙を元にして切った画用紙の色を組み合わせて模様やデザインをアレンジしています表情や手足のポーズもそれぞれ工夫しました下の端っこの方には大王将の 大きな松ぼっくりを使って作ったクリスマスツリーを並べました。最後にタイトルをつけて出来上がりです。それぞれのパーツの作り方は、終了画面か説明欄のリンクをご覧ください。